じゃあそれでは今日の授業に入りたいと思います。で前回はその行列式の性質をいろいろ見てきましたで。今回もそれの続きなんですけれども、今回は特に4因子展開という計算を中心に説明したいと思います。で教科書は85ページのセクション3点 4.1 からですねそこから始めましょう まず「商業列と余韻視点解」というタイトルで実はその商業列というのはまあ皆さん覚えている人も多いかと思いますがその行列の一部を取り出したような行列という意味でしたでその商業列 の, その作り方としてこれまではその行列をブロックに分割して そのブロックの1個とか6数個を取ってくるというそういう商業列の作り方をしてきたんですけれども今回はもう少し異なったより一般的な商業列の作り方を説明したいいと思いますその商業列の名前はこれ教科書によっていろいろ異なる名前がついておりますけれども。 まあ、この教科書では、S×T 小行列という名前がついているものです。ので、早速定義を見てみましょう。まず、A を M 行 N 列の行列とします。 で、その成分を AIJ で表すものとします。でそれからあと、えー、と S と T という2つの数を用意しますけれども、えー、S は0以上、えー、M 以下ですので、えー、S はこの行列 A の行数を超えない数ですね。それから t は0以上 n 以下ですので、その行列 a の列数を超えない値です。それを1個、s と t を与 え, られ与えたものとすると。で、えー、とその s と t に対して、その次の数を定めます。えっ、ー、と、i1、i2、点点点ときて、その i の S というその S 個の数を定めるんですが条件はその i1 より i2 が大きくて i2 より i3 が大きくてどんどんどんどん大きくなっ単調に大きくなっていってで最一番大きい is はあの A の行数である m 以下の数ですねこういう i1 から is という S 個の数の組み合わせを定めますそれと 同じように J1、J2、Jt ですね。えー、J1、J2 というふうに単調に大きくなっていって、まあ、Jt、一番大きい Jt が A の列数 M を超えないような、そういう t 個の数の組み合わせ、組みを決めます。 そしてこのとき B という行列を作るんですけれどもえっと成分は H 行系列というあのそういう成分でしてこれが A のどういう成分が来るかというと A のちょっとあのパあのインデックスが重なってしまいますけれども IH 成分ですね IH 成分と JK 成分 IH と JK の成分が来るようなこういう行列こういう成分を持つ行列 B を その A の S かける T 商用率と言います。えっ、ー、ととりあえずその数式での定義を先に書いておいて、実際にどういう風な取り方になるかって図を後から書きますので、まず数式を 写してください。写すか確認してください。ちなみに、えっと、m 掛ける n 商業列は、これはあの与えられた a そのものを表すということに注意してください。 じゃあ実際にそのまあこういう式で与えられたものが一体どういうものを意味するかというのをちょっとこれから説明しましょう。えー、とまず A という行列がですねま あ, あるわけですね。これ先ほど定義したように M 行 N 列の行列なんですけれどもこの A に対してこの I1 から IS という S 個の番号を取りました。 でそこで何をするかというと、この A の中からですね、この第 i1 行、第 i2 行、点々点、第 iS 行という S 個の行を選びます。そうしますと、まあ、例えば第 i1 行を選ぶと、まあ、この辺に行を1つ選んで、それから、第 i2 行ですと、まあ、この辺に行を1つ選んで、で同じようにして、 S 番目の行、第 IS 行をこんなふうに選ぶと思ってください。ですので、の I1 から IS というその番号ですね、番号はその A の第何行を取ってくるかというその行の番号を表します。ここまでいいですかで、次に、えー、と同じくその J1 から JT というあの番号は、ここまでくれば、 多分多くの人は予想がつくと思いますけれども、列の番号ですね。えっ、ー、と j 一列、j 二列、同じようにして、の J の、S、あ A -S じゃない、j、の T ですね、失礼しました。J の T 列まで、えっ、ー、と T 列だけ取ってきなさいということで、こう、T 列選びます。 こんなふうに選びますねで。そうしますと、こうして見たときにですね、その第 i1 から大 s 行で選んだところとですね、それから第 j1 から jt 列で選んだ、その両方でクロスする成分がいくつか現れますね。そこをちょっとマークしましょう。例えば えー、と第 i1 行、第 j1 列ですね。それから i1、j2 成分。同じように言って i1、jt 成分まで。まずこうやってあの t 個あの成分を選ぶことができます。同じようにして、まあ I、第 i2 行に関しても、えー、j1 列から第 j t 列までこう t 個あの成分、要素を選ぶことができます。 で最後は、第 IS 行でですね、第 J1 列、第 J2 列から、第 JT 列まで、こう、T, T 個ですねよあの、成分を選ぶことができます。で、えっ、ー、と、それがですね、その合計、その、まあ、ST 個ですね、ST 個の成分を、まあ、選ぶわけですね。 でこれをこの新しい商業列 B ではあのー、実はここでと選んだこの黄色い丸の成分を同じ順番でこう並べなさいというわけです。えー、先ほどはその J 例えば第 i1 行第 i2 行って飛び飛びに選んできたものをこの商業列 B では、まあ、上から順番に 詰めてです、ね、第1行、第2行、第 S 行まで詰めて並べなさいと。で、列に関しても同じように、えーとまあ、順番にですね、第1列、第2列、から第 T 列までの詰めて並べなさいと。で、まあ、同じようにこう並べていくわけですね。 ということでその元の行列 A からその選び出した ST 個の成分をその同じ順番でこう詰めて並びますとちょうど S 行 T 列の行列ができますでこの行列のことを A の S×T 小行列と言います、えー、とまずそのここの小行列の作り方を マスターしましまょう、えー、と一応上の式でですねこういうふうな書き方を教えたのはその直感的に表すとこういう意味だということですね。でここまでいいですか でえー、と一つ注意なんですけれども、えー、と実はその、まあ、今の商行列 S×T 商行列の定義ではその、まあ、一般の S 行 T 列ですね、A、行列 A から S, S 行と T 列だけ取り出すという商行列の定義を行いましたけれどもそのこれから の, その今の余韻子と呼ばれるものの計算に使う そのの行列の取り方はですねあのこの S と T がともに N-1 の形の商行列を取り出します。ですのでえーとまあ A をですね N 次正方行列としまして N 次正方行列 A に対してこれからはその n 1かける n 1商行列を取り出すことをメインに考えていきます。 さて、えー、ここでちょっと皆さんに質問なんですけれども、この N 次正方行列 A に対して、n け n 1 × n 1小行列の作り方は何通りあるでしょうか何通りあるでしょうか、えー、と ?N 通りだと思う人、N の2乗通りだと思う人、N の3乗通りだと思う人。 はいえー、と答えは N の2乗通りですね。はい、おめでとうございます。<笑>えー、ということで、えー、とこの N 次正方形列に対して、n − 1 × n 1次正方形行列の定め方は、この N2 乗通りあるということにまず注意してください。 まあ、大体皆さん、ほとんどの人はもうお分かりになるかと思うんですけれども、例えば、正方行列、N 正方行列 A が与えられたときに、ちょっと今度書き方は、先ほど の, その商行列の書き方とはえと逆なんですけれども、その、まあ、第 I 行と、 第 J 列を今度は除くわけですね、えー、先ほどはその取り出す行にこうマークをつけましたけれども、えー、今回は N-1 行 N-1 列を取り出しますので、あのー、N-1 本マークをするのはちょっと面倒なので、あのー、取り除く行だけ行と列だけこうマークしましたでまあこうやってこのまあなんか要素が成分がこうあったときに これをそれからその例えば第 i 行と第 J 列を取り除いてまあこんなふうに商業列を作るわけですねそうするとこの取り除くその行と列をどこに定めるかっていうのがあのこの実はこの取り除く行 i っていうのは1から n の範囲を取りましてでその中で 取り除くやっぱり同時に取り除く大 J 列っていうのが1から N の範囲を取りますので合計でこの取り除く行と列のパターンは n 二乗通りあるということでこの N-1×N-1 商業列の作り方は n 二乗通りありますこの n 二乗通りの商業列がこれから頻繁に出てきますので注意してくださいここまでいいですかはい で実はこのです、ね、小行列を使って、その余韻子と呼ばれるものを定義します。えー、と余韻子の定義なんですけれども、まず A を N 次正方行列としましょう。 でこのときにこの a の ij という記号を次のように定義します。これ先ほど作った商業列を使うんですけれどもこの a から大愛行と 大愛、ね、行と大 J 列を除いて得られる、えー、除いて得られるということは、その n 1る n 1小行列のわけです。これを、この小行列を A の ij というふうに。 名前をつけます。ですので、あの皆さんはこの A の IJ と言われたら即座に、まあ、あの図をです、ね、思い浮かべましょう。思い浮かべられるようにしておきましょう。えー、商業列です、えーと。A から大 I 行と大 J 列を取り除いた商業列です。えー、そして、まあ、この時ですね。 えー、とこのとき、マイナス1の i プラス j 乗をかけるこの小行列ですね、a の ij という小行列の行列式を、a の ij 要因子と言います。 囲碁をですね、時々使われるんですけれども、こ, のこれを A のチールで IJ で 表, します表すことがあります。えっ、ー、と、もう一度繰り返しますと、の A の IJ、まず A の IJ という記号がありますね、A から大 I 行と大 J 列を除いて得られる商行列とで。これに対して行列式を取るんですけれども、 ただ単に AIJ A の, ij の行列式を取るだけではなくて、それにマイナス1の i プラス J 乗がかかるということに注意してください。マイナス1の i プラス J 乗をかける、この小行列 AIJ の行列式を A の ij を因子と言います。で、これをよく、あの、今後はその時々 AIJ のチルダ、まあ、まだニョロと呼びたい人は別に呼んでもいいと思いますが、えっ、ー、と、チルダで表します。 ここまでいいですかそれであのこういう余因子をというのを定義したんですがこれが一体何に使えるのという話をあの、まあ、先にすればよかったんですけれども今からしますとあの行列式の計算を行ったときにあの前の時間にも説明しましたけれども行列式をその例えば手計算でうまく賢く計算す計算 電池が切れましたね、えー、こういうこともあるようですね。あの一応あの、ビデオの方は電池大丈夫ですかありますかはいあの。録画の方はちゃんとあの声が入っているそうですので、えーとまあとからあのです、ね、録画を見て確認する人は大丈夫です。ですので、ここで僕は少し声を十分出して、お電池が来ますかね、はい。ありがとうございます。素晴らしい。 <笑>あすみません、はい、ちょっとちょっと。えっ、ー、と、本当はその、ビデオで収録に使うワイヤレスマイクの予備の電池だったんですが、まあ、あの役に立ってよかったです。えー、それで、どこまで喋ったかというと、あえっ、ー、と、その、余韻子の使い道ですね。その、えーとまあ、前回の授業でも説明しましたけれども、その行列の、行列式の計算の賢いやり方としては、 行列式のいろいろな性質を使って行列式の次元をなるべく下げるっていうテクニックを使ってたんですよね。でそのためにはあの行適切な行消去や列消去をあのしていろいろ計算をしなければならないんですけれども、えー、と実は、えー、とこれから述べる余因視展開と呼ばれるその展開の計算ではその行列式の計算に必要な行列式の次元を あの下げて、行列式を展開してすることで計算することができるという定理です。それを紹介します。 えー、と教科書ですと教科書87ページの定理 3.18 を見てください。 ここでは A を N 次正方行列としましてそれから A の IJ というのを先ほどの4因子のところで定義しました。の えー、n-1×n-1 小行列とえしましてえそれからこれでいいのかな A の IJ のツだを A のまあ IJ 領域とします。 でえー、とこの時この A の行列式がえと次のように展開されるというんですけれども。 ね、あの余印子の A の記号ですね A の IJ チルダという記号を導入しましたのであの教科書の記号とはちょっと異なっていますけれどもあの中身は同じです。えー、とと実は こ, うこのようにするとその A の行列式をその P 行の A の第 P 行の要素とそれからこの A の第 P 行の要素とそれからこの A の PJ ですね、PJ4 因子との積の和で展開できると。で、ちなみに、この A の PJ4 因子というのは、この次元が N-1 次ですね。ですので、ともともとその N 次の行列式だったものを、この N-1 次の行列式と、それからこの A の第 P 行 の, あの成分の あの席の輪で展開できるというのはこの四因子展開と呼ばれるものです。で、この展開を A の第 p 行に関する四因子展開と言います。 でまあ、本来ですとそのこの4日展開の例を挙げられればいいんですけれどもあのちょっと今あの時間の都合でそのもう少し先を急がなければなりませんのであのもし今日その時間が取れなかったら残念ですけれどもあのその時はその演習の授業で扱ってもらうようにお願いしますのであの各自演習の時に復習してください。 でそれともう一つですねあの、教科書にはきちんと書かれているわけではないんですが、この4因子展開は、今ここに書きましたように、その行に関するっていうふうに書きましたようにですね、あのじゃあ行に関するといったら、列に関するというのもあるのかっていう疑問を持つ人がいると思いますが、え実は列に関する4因子展開というのもあります。ので、一応それもこの定理の形として書いておきます。 今度はその A の第 P 列ですね。P 列に関するようにして変換なんですがえと。この場合、どのようになるかといいます と, えと。今度はその、ま あ, あの I、I に関する和を取りまして。 の A の大 P 列ですね、大 P 列の成分を第 1P、1P 成分、2P 成分という上から順番に取ってくると。それに対して、の A の IP4 因子をかけて加えることで、加えると、その A の行列式に等しくなるというものです。 ここまでいいでしょうか。要因子展開にはその行に関する要因子展開とそれから列に関する要因子展開がありますで。そしてその行に関する要因子展開の場合にはあるどこかの行を固定して展開するわけですね。列に関してもあるどこかの行をあ列を固定して要因子展開を行うということに注意してください。でそこでその4因子というのが あの出てきますので、四因子の定義もあのもう一度確認しておきましょう。までい、いですかで、えー、と次にあの紹介しますあの定理は、あのちょっと一見ですね、その、 何を言っているのかよくわからないかもしれませんけれども一応そのあの次にそれに続く定理の証明で重要な役割を果たしますので紹介しておきます。教科書89ページの定理 3.19 ですね「要因詩積」と呼ばれる定理があります。 ここでもその a を n 次正方行列と置きましてそれから今度はその i と j というその数が出てきますけれども i と j は1から n の間の値を取るとしますこういう書き方をしていますので i と j の代償関係はえっと 特に問わないということですね。i と j が等しい場合があってもいいし、i が j より大きい場合もあってもいいし、あるいは i が j より小さい場合があってもいいと。まあ、あのどういう条件でもいいんだけど、とにかく i と j が1から n の間の、まあ、整数という条件です。でこの時、えー、と次の2つ の,、まあ、あの公式といえる式がありますけれども、えー、と1つ目は、 書いてますからこれ A の i 行の成分です、ね、a の I 大行の成分 と,、えー、と A の jk 余因子の積の和が、えー、とこの記号を皆さん覚えてましたでしょうかのクロネッカーのデルタと呼ばれるものです、えー、とデルタの i j かけるえと a の行列式でクロネッカーのデルタはどういう値だったかっていうと i と j が等しければ1で i と j が異なっていれば0というあの、まあ、変数みたいなものです。でそので何を言っているかというとこのその第 a の大 i 行との成分とそれから第 j 列の要因子ですね。a の大 j 列の要因子の積の和がどういう値になるかというとこの i と j が等しいときには a の行列式に等しくなると。 でそれ以外の場合にはゼロになるということを言っています。でもう一つ、二、えー、つ目の方針なんですけれども、で今度は A の AI、A チーの Q チーム。 今度はうんと、列に関する展開ですね。この A の KI ですから、A の第 i 列の成分を取ってきています。A の第 i 列の成分を上から取ってきて、それに対して、この A の第 J 列の余因子をかけて加えたものですね。これが、実はどうなるかというと、i と J が等しいときには、A の行列式に等しくなると。 えー、すなわちこれはその i と j が等しいときというのは実はこの先ほどやりました定理のこの4因子展開を表すわけですねで i と j が等しくないときには0になるというのがあのこの定理です一応ちょっとあのその定理の意味がい や, や今の段階では分かりにくいかと人もいるかと思いますがとりあえずその i と j が等しい場合には 実はこの式というのはこの上でやりました余韻視点解に一致しているということだけでいいですのでチェック確認しておいてください実際にその本当に等しくなっているかどうかっていうのはまあ各自ですねちゃんと計算してもらえば分かると思います一応この辺の証明は僕の講義ノートには書きましたのでまあ気になる人は後で確認してみてください こここまででいいですか、えー、とでこういうものをですね、わざわざ用意したのはどういうことをやろうかと思っているとかというと、えー、と実はその今定義した余因子を使ってその逆行列を計算できるという話をこれからしようと思います。で特に、えー、と皆さん、高校の数学でその2行2列の行列 の, あの逆行列の公式をやりましたよね。えーとまあ、ABCDA という あの成分を持つ行列があったら、A. D. マイナス B. C. がゼロでなければ、うんと。なんでしたっけ<笑>、僕も忘れちゃいましたけど、A. D. マイナス B. C. 分の1かける。えっと、なんか A. と D. の成分を入れ替えて、それから B. と C. の成分にマイナスをつけるとか、そんな感じで。行列式は計算できてますよね、実はそのもっと一般的な公式をこれからやります。それは余因子を使って計算することができます、というのをこれから話をします。 そのために一つ道具として、余因子行列と呼ばれる行列を定義します。えー、と教科書ですと、89ページの下の方ですね、定理 3.19 の余因子積の定理の下、問題 3.10 の下のところに定義がありますが、一応確認してみてください。 えー、とここでは A, A, です、ね、A を N 次正方行列としましてそれから A の IJ シルダというのをこの A の IJ 要因子と置きます。 でこのとき、この A の余因子を使って新しい行列を作ります。これを、まあ、A のチルダと置きますけれども、えー、と A のチルダは どう置くかというとまあこれだけで分かる人は多分説明いらないと思うんですがえとこの A の IJ4 因子を並べて作りなさいっていうんですがえとポイントは一つあってえっと まあ、A の11が一番左上に来る場合ですね。で行列ですと普通あの A の21成分っていうのは A の11の下につけたくなるんですけれども そ, そうではなくてあの A の21は A の11の右側に持ってきなさいと。で同じようにして A の N1 もこのようにその 第1行に持ってきなさいと。言わんとしているところは、その a の11とかですね、このインデックスと同じようにその行列を並べたものではなくて、その点値行列を取りなさいと言っています。えー、と同じように、ですので、えー、a の11の下には a の12という成分が来て、同様に最後は a の 1n 成分が一番下に来ますね。 で、A の21、A の22と来て、A の 2N と来ると。で、A の、えー、と N2 ですか。で最後は、まあ、一番右下の成分が A の NN 成分になる。A の NN シビアになるというのは、まあ普通の行列と一緒です。で、このようにして、あの行列を作りなさいとですね。で、こ の, あの行列を、 まあ、A の余韻子行列と言います。ですので、一応ここに書いておきますと、その A チルダの IJ のまあ点値ですね。点値。 を並べるというところに注意してください。えー、いいでしょうか。 はい、ということで、この余韻詞行列を作ったんですが、これには、まあ、うんと、深いかどうか、深いわけ、深いわけ、深, 深いかどうかわからないですけど、とりあえずわけがありまして、えー、とこの余韻詞行列が、その何に使えるかというのが、次の教科書90ページの定理に書いてあります、定理 3.20 を見てください。 定理 3.20 は、まあ、余因子による逆行列って書いてありますけれども、もう少しあの詳しく書きますと、その余因子行列から導かれる逆行列。 余韻子行列からその逆行列を導くことができるという事実に関する定理です。で、その内容なんですけれども、一応上の定義で、その A チルというのを A の余韻子というふうに書きますので、あのいきなり 結論を書いてしまいますと、えっ、ー、と、a×a の余韻子行列イコール a の余韻子行列 ×a。で、それが何に等しいかというと、えっ、ー、と、a の行列式 ×n 字の単位行列という行列に等しくなるというのがこの定理です。で、 えっとこれから何が言えるかというとですね、あのもしこの a の行列式がゼロでなければ、この各辺を a の行列式であの割ることができるんですね。そうすると、うんともし a の行列式がゼロでないならば、a かけるえー。 ね、A の4因子行列を A の行列式で割ったものが A の, 行列式 A の4因子行列を A の行列式で割ったものをかける A に等しくなってそれが単位行列に等しいということは何を言ってるかというと実はこの A の逆行列がですね の A の4因子行列をその A の行列式で割ることで求まるということを言ってるわけですね。というのがこの定理に言っている内容です。一応注意していただきたいのはえっと A の行列式がこのようにして求まるのはその A, の A の逆行列がこのようにして求まるのは A の行列式が0でないときに限るという点に。 注意してください。で、えー、と実はその皆さんが高校で習ったその2次の行列の逆行列というのは、あのこの定理に基づいてあの計算されたものです。まあ、すでに知っている人もあのいるかもしれませんが。 一応ちょっとそれを見ますか、あのー、1時間授業やっていて何も例題がないというのもちょっと寂しいような気がするので、まあ、ちょっと例題と呼べるものかは分かりませんけれども少しは定義と定理以外のものを出してみましょう。 えっと、皆さんがその高校で習った二次正方行列の逆行列なんですけれどもこれ A をですねまあ大体高校の数学ですとこんなふうに置くわけですねで AD-BC っていうのはあの頃は単なる呪文だったかもしれませんがここに来てわかるのはあれはこの A の行列式ってことですね。 で一応これ、その A の行列式がロという状況を考えましょう。そうします と,、えー、と、まずその4因子を全部計算するわけですが、えー、とまず A の114因子からこう順番に計算していくわけですで。定義に従って計算しますと、A の114因子はマイナス1の1プラス1かける この A の11の行列式っていうのは結局 A のえと1行と第1行と第1列を除いた行列ですから要はここではその A の22成分だけは残るということですね。そうすると D が残るということです。だから行列式も D です。それから A の124因子はえとまた公式に従って計算しますと えー、とこの a の 1,2 というのはやはり a のうーんと第1行と第2列を除いた成分ですので c だけが残るわけですね。で、符号を加えてマイナス c と。それから a の 2,14 因子はマイナス1の2プラス1乗をかける a の 2,1 のという行列です。小行列ですので、 これ、第2行と第1列を除いた商業列ですから、この B が残ります。で、符号 も, も加わってマイナス B それから最後に、A の224因子は、マイナス1の2プラス2乗をかける A の2二だから2行2以を除いた第2行と 第2列を戻した小行列ですので A が出てきます。よりこの A の逆行列というのは A の行列式分の1かける A の4因子行列ですが A の行列式は AG マイナス bc 分の1で、えっ、ー、と、a の4因子行列をえと一応書きますと、とこの4因子をですね、点値行列のように並べて書きますので、a の1、1がまずここに来て、それから、えっと、a の2、1ですね、2、1がここに来て、それから、a の1、2がここに来て、a の2、2がここに 来, ここに来ると。 いうことでまあ、確かにあの皆さん、高校で学んだ行列式の逆行列の公式にはです、ね、導かれていることがわかると思います。ということで、えっと、皆さんが高校のときに学んだ、えっと、2行2列の行列式あ逆行列というのは、そのこの余因子を使って計算できるという話をしました。 ここまで、いいですか。でえー、とあとですねその、この第3章は残すところ、あと定理1つになりました、えー、この 3.5 節というところで、えー、セクション 3.5 で、そのよく出てくる行列式の例ということで、ね。 えーとまあ、このよく出てくるというのはその ど, どういう場面を指すかによってあのいろいろ変わってくるかと思います、えー、少なくとも皆さんの日常生活にはよく出てくることはないと思いますがあの、まあ、数学を勉強していると特に大数学ですとかを勉強していると、まあ、よく出てくるとも言えるでしょうで、まあ、一応あの数学の中ではあの行列式の中で有名なものの方ですので一つやっておきます えー、定理 3.21 ですね。えっ、ー、と、教科書ですと、えー、91ページを見てください。えー、ファンデルモンドの行列式と呼ばれるものでして、 えーとまあ、あのローマ字で通れるとこういう通りなんですが、えー、と語源はこれ人の名前です、えー、数学者の名前です、えー、ちょっと詳しい話はもし時間が余ったら最後にしたいと思いますで、えー、その定理の内容なんですがその行列式はちょっと特殊な形をしています n 行、n 列ですね、n 次正方行列なんですけれども、第1列には1が n 個並んでいます。で、第2列には x1、x2 から始まって xn までこう n 個の変数が並んでいます。で、第3列には、えー、っと、 第2列と同じ変数なんですけども、この x1 の2乗、x2 の2乗ときて、最後に xn の2乗が並んでいます。以下、以後ですね、これが、の x のべきがどんどん大きくなって、第 n 列には x1 の n-1 乗、x2 の n-1 乗と並んで、最後に xn の n-1 乗が並ぶと。まあ、こういう形の行列式。 で, す、ね、でそれが一体どういう式になるかというと π、えー、と, ということですからこの何らかの席になるんですけれどもインデックスは、えー、と i と j を取るんです が,、えー、と I が j, よりあ j が i より大きいという条件のもとで i と j が1と n の間を取ると。でそして xj-xi ですねこういうその変数の、2つの変数の差の積になるというものです。えっ、ー、と、この π の取り方がちょっと少し分かりにくいという人のために一応展開しますと、えっ、ー、と、まず x2-x1 ですね。それから、最初に今度 x3 が来ると、 この引く方のインデックスは、その引かれる方のインデックスより小さいという条件がついてますから X3 -X1、x3-x1、x3-x2 という組み合わせできます。でそうすると、今度は x4-x1 となって、以下同様にして最後は、えっと Xn、xn-xn-1 ですかね。こういう、あの、 こういう項、項因子の席になります。あ、ちょっとすみません、ね、じゃあちょっと上げますね、えーと。こういう形の因子の席になります。で、えー、と残念ながら今日あのもうあの時間が来てしまいましたので、証明は説明しませんけれども、あのー、 一応その行列式のですね、これまでやりました行変形や列変形の性質をこう巧みに用いて証明するやり方になっています。それからえともう一つコメントを付け加えますと、その教科書の証明とですね、の僕の講義ノートの証明、ちょっとあの手順を変えてみました。教科書の証明は、その、行に関するあの変形を用いて、 証明をししていましたので僕の証明ではあの列に関する変形を用いてあの証明していました、まあ、どちらもあのやっている計算の内容は本質的に同じなんですけれども一応ま あ, あのそういう幾つ以下の証明の仕方があるということをあの関心のある人には知ってもらいたいと思いますそれからですねあとはちょっと余談なんですがこのファンデルモンドという人なんですけれども えー、とちょっと調べてみました、えーとですね、実はあのインターネットにあの有名なその数学史に関するウェブサイトがありましてこれはあのイギリスのスコットランド の, あのセントアンドリュース大学の数学科で数学統計学科であの編集されているものだそうなんですけれどもそこにいろいろな数学史の伝記が書いてあります、まあ、当然イギリスですから英語で書かれているんですが ファンデル・モンドの伝記もありましたねちょっと読んでみました。そしたらですね、ファンデル・モンドはフランスの数学者で、生まれた年が1735 年, あ1735年、亡くなったのは1796年だそうですの、ね、で、18世紀に活躍した人ですね。で、っ、えー、と面白いのは、最初はあの音楽家でバイオリン奏者だったそうで、数学に転じたのは35歳になってからというふうに書かれてありました。それともう一つ面白かったのは、 このファンデル・モンドの行列式自体はあの彼の論文にはどこにも出てこないというとらしいですね。でこれはどうもいろいろな説があるらしいんですけれどもその後にあのやはりその20世紀の、まあ、有名な数学者の人であるルベーグという人がまとめた説によりますとその誰かがそのファンデル・モンドの式ですね記本を行列式と誤解してでこれがファンデル・モンドの行列式だと。 あと間違って広まったのではないかという説が今では信じられているようです。えー、ということで、えー、とこのファンデルモンドの資料の出典についてもあの講義ノートに収めておきましたので興味がある人は見てみてください。えー、特何か質問がありますかじゃあ一応これで第3章をおしまいということにして 次, 次回から第4章に入りたいと思います。で今日はこれれでで終わりにししますお疲れ様でした